それでは発表を始めていきたいと思います。はい、本発表ではこの通り、Python によるアクセスログ解析入門という題目で始めていきますあ。Discord で拍手もいただいてありがとうございます。本発表、資料を公開しておりまして、またサンプルコードも資料の概要欄だったり、Discord の方につけているので、よろしければご参照いただければなと思います。はじ、い、めに背景です。 皆さんインターネットオブ・スイングスであったりデジタル・トランスフォーメーションなどの流行語というのを耳にしたことがある方が多いかなと思います。1つ前だとこう指キタスみたいなものもお聞きしたことがあるかなと思うんですが、まあ、こういった流行語とともにデータを蓄えて使いましょうという流れがかなり広く一般的になっています。でこういうデータというもの、特に最近だとスマートフォンであったりとかパソコンのウェブを使ってアクセスするもののアクセスログというものが さまざまな形で記録をされて、それが個人の思考に合わせたパーソナライズという形で、ユーザー体験の向上というものにつながっているといったものになっています。で、本講演では、このようなアクセスログ解析というものを題材にしまして、Python を用いた解析、またはその Python の中でも Pandas というものを使った、どういうふうに処理をしていくのかというもの、まあ、このようなものを紹介していくといったものになっています。 はい、で初めに自己紹介です。私、今、日本経済新聞社という紙の新聞であったり、電子版というものを発行している会社で、データサイエンティストだったり、研究員という形で仕事をしておりますで。特にご想像できるようなニュース関連サービスっていうもののデータ分析だったり、機能開発っていうものが主の担当になっていて、その中に特に機械学習であったり、自然言語処理といった技術ていうものを活用するといったところになっています。で それ以外にでもです、ね、あの機械学習のコンペティションという、まあ、性能を競うコンテストみたいなものがありまして、まあ、そういったものに様々取り組んでおりまして関連の書籍なども出版をしておりますで。今回特に題材とするのが新聞というものだったりこうニュースメディアというものになるんですが、まあ、そういった経験を比較的長く積んでおりまして2013年から報道機関に携わって昨年は国際ニュースメディア協会の方から若手表彰みたいな形で表彰もされているといった具合になっています。 でまあ、そういった新聞社での経験というものを踏まえながら、アクセスログの解析というのが、なぜこういうニュースメディアにおいて、まず重要だと思われているのかみたいなところをまずご説明をして、その後様さまざまな活用事例、まあ、新聞社の中でご想像しやすいようなページビュー、記事閲覧数の集計というものであったり、記事の推薦であったりとか、あとはそれ以外にもさまざまな応用例というものが存在しますので、そういったものをご紹介していくといった具合になっております。はい でここまでが導入になりまして、まず最初、こう新聞社で、まあ、すぐに想像しやすいのは記事がどれぐらい そ, ろそれぞれ読まれているのかみたいなところの解析という部分です。でここにあたって、まずなんでこの新聞社において、まあ、そもそ も, もうこうデータサイエンティストみたいな仕事の人がいること自体、びっくりされている方がいるかもなと思うので、そこの部分、少しだけご紹介します。でこう皆さん、ご想像の通り、こり、ニュースとかを今、どういう形で接するかというと、 ツイッターであったりとか、まあ、ニュースメディア、例えば Yahoo のようなプラットフォームであったり、まあ、Google ニュースみたいなプラットフォームであったり、なんかそういったものを通じて見る方っていうのが、まあ、かなり一般的、特にこういうイベントに参加しているような方だと一般的なんじゃないかなというふうに思っております。でそれ以外にも、インターネットによる変化というものはニュースメディアにおいて大きなものとして、それまではこの選ばれし人たちが大多数に向けて情報を発信するっていう形だったものが、 SNS を通じて自らが情報発信できるという形になってきたおかげで相互性というものが高まってきたというのも背景にあります。まあ、そのおかげでさまざまな情報が世にあふれてそれをじゃあどう適切な人に届けていくかみたいな形の需要が増えてきたといった具合になっています。で新聞社の在り方として電子版を作るそして電子版を作ったことでそれまで 販売代理店を通じてこう届けていただけだったものを、実際にユーザーの反応という形をログで取ることができるようになったというのが嬉しいですと。そのまあ段階に応じて、この取った反応を見て改善する人という形で、私のような人もこの職場で働いているといった具合になっています。で、少しだけあのちょっと会社の絞った話になるんですが、日本経済新聞社の例でいうと、Google ができるような時代より前の 1984年にウェブサービスというものを展開していて、すでに電子版というものも2010年に立ち上げをしていますと。今、まあ、大体80万人ぐらいの会員がいたりとか、まあ、日経 ID という形の、まあ、ID に絞って話をするとかなりの数の ID 数があると。それ以外にも、独自のデータを収集する基盤みたいなものも構築をしていて、例えばこう今公開した記事が即座にどれぐらい読まれているのかみたいなところを見たりとか、あとは、 記事の評価をするにあたって、単純な PV 数だけっていうものは、な、え、ん、ーまあ、ですかね、PV 数が多ければいい記事かっていうのを皆さん考えていただくと、まあ、必ずしもそうではないかなみたいなところで、実際に開いた後にどれぐらい滞在したのかとか、どれくらいスクロールしていったのかみたいなところも取るようにして、いろいろやっているといった具合です。はい。で、その中でさまざ、あ、まな分析ツールを駆使してるんですが、 まあ、例えば SQL っていうものを使ってデータを集計することも、もちろんアクセスログ解析って文脈だと多くあります。これはかなり広く使っていて、私のようなデータサイエンスっていうものを特に専門とするもの以外もうちの会社の中では SQL を使ってデータを見ることがあります。で、特にこの一番上のところですね、データサイエンスっていうところで、この JupyterHub っていうものとか、 あと、は R 言語の Rstudio っていうものとかが社内のサーバーで立っていて、ここで Python を駆使することが多いです。で、こちらがま私なりのいつ Python を使うのかっていうところで、特にアクセスログ解析っていう文脈の中でお話をするんですが、大きく分けて2つあるかなと思っています。で、まず1つ目が、データを取ってきた後に試行錯誤をしたい場合ですね。で、当然、SQL の中にも集約するような関数はあるんですが、縄、まあのデータをそのログのままパコッと取ってきて、 すごく分析してそして実際にまた違う観点ですぐ集計し直すみたいな観点で言うと1回データを取ってきた後に Python 側でゴリゴリやった方が都合が良かったりしますでもう1点がデータを取ってきた後に高度な処理が必要な場合ですで、こちらで言うとまあ今回題材に挙げているような機械学習だったり自然言語処理みたいなものもありますし、まあ、あとはこうデータを取ってきて AB テストをするみたいな統計の検定みたいなところも、えー、対象に入ります で最近この辺りは SQL 側がかなり便利になりつつあるんですが、まだまだ Python でやれる方が都合が良かったりするっていう場合も多いかなというふうに考えて、私はこの辺りの業務だと Python を使うことが多いです。はい。で、実際にこの記事閲覧数のところっていうところで見ていくと、これが実際に我々の今、コーポレートサイト、会社のサイトから取ってきたものになるんですが、徴用間に掲載する記事っていうのは、 ちょっと意外と思われる方もいるかもしれないですが、先に電子版で公開して、それぞれのページビュー、閲覧数っていうのを確認するという作業を行っています。まあ、例えばですね、今日の朝に出た記事っていうものは、実は昨日の夕方あたりには、もう完成した時点で、ウェブでどんどん公開していっています。で、その公開の反応を見ながら、あ例えばこういう記事は、すごく読まれてるなとか、読者の反応がいいなっていうのを見て、 さらにその記者さんが深掘りをした記事っていうのを翌日の朝刊に持っていくみたいな形でこのアクセスログ解析っていうのは本当に我々の業務の中であったりとか実際に運用していく上でかなり重要視されて使われているといった具合ですそうですね今まさにこうデジタルファーストっていう言葉がディスコロドの中に出たんですがそういったキャッチコピーを掲げながらいろいろやっているっていうところがありますはいでそれ以外にも 先ほどはこの記事 ID 単位でページビューを見ていくっていうものになったんですが、ユーザー単位で見ていくというような活動もしていて、ユーザー単位でどれぐらい我々のウェブサイトというのを見てくれてるかっていうところだったり、え訪問してくれてるかっていう観点でも見ていますと。その人が どれだけ我々のサービスを使ってくれてるか、愛してくれてるかみたいなところを見ることができて、そういった人たちに嫌われないようなというか、そういった人たちがよく機能を使ってくれてるような方向に改善をするとか、あまり使ってくれてない人にどうやればよりもっと使ってもらえるかなみたいなところを考えるっていう意味でも、この集計、アクセスログ解析ってものは使われているといった具合です。はい、でちょっとまあ話がすごく長くなってきている部分もあるので、具体的にコード。 Python のコードっていうところをご覧いただきながらやっていただこうかなと思います。で先ほどもご紹介したサンプルコードのリンクが Google コラボで共有をしております。でこちらでは Google クラウドのあ Google コラボラトリーの中でデータを読み込んでいるんですが、Gnossy さんが公開しているデータセットというものを使いましたで。こちらは記事 ID とかユーザー ID を匿名化しながら、あとはタイプスタンプを 処理済みのものをデータとして提供してくださっているので、これを使っていくといった具合です。はい、でここから、まあ、かなり基礎的な話になるんですが、まあ、具体的に Python の中でこういうテーブルデータを処理していく上で便利なえ Pandas、p a n d a と呼ぶ方もいるかなと思うんですが、まあ、そういったものを使ってどういうふうにやっていくのかというのを見ていきたいと思います。Google コラボラトリーの場合はすでに入っているので、この辺のインストールの処理は不要になっているんですが、 このように、えー、Python を使ったことなら、まあ、ライブラリの読み方はインポートパンダスみたいな形で呼べるんだよってことはご存知かなと思います。で、Pandas の場合は、えー、この Pandas っていうものを頻繁にこう呼び出す機会が多いので、a s p d とい う, こうちょっと短めの名前を付けることが多いです。で、この短めのものを使ったので、ReadCSV というふうな形で CSV を読み込むみたいなことができるようになっています。で、アクセスログを こう解析していく上で、かなりいろんな便利な関数というものがパンダスの中には用意されてまして、例えばこの形ですね、形を見てみようというのをやると、大体425万件のデータがあって、横が3つぐらいのデータなんだなというところ、ここちょっと処理をしている部分は割愛をしているので、もしご興味ある方はえサンプルコードの方をご参照いただければなと思います。で、トップの方を見てみると、こういうデータになってますよねということ。 あとは、このデータ見てみると、タイムスタンプバラバラになってるんだねみたいなことが見て取れてるかなと思うんですけど、場合によっては、このタイムスタンプ順でデータを眺めたいなという時も当然あるかなと思うので、そういったものもすごく簡単にやることができて、ソートバリューズですね、値を並び替えましょう、タイムスタンプ順にという形でデータを並び替えることができます。はい、で先ほどあの申し上げた この電子版に先に記事を公開してページビューを見ていくっていうような記事の閲覧数を見ていこうっていうところ。こちらでは、例えばアーティクル ID の集計っていう形で、これも簡単に書くことができます。はい。例えばこうすると、この11080っていう ID、記事 ID の記事がかなりよく読まれているというような形です。こちら、まあ、日経の場合でもかなりこのよく読まれる記事っていうのは偏ってるっていうのが記事 ID の。 分析のあるあるるかなといい う, うに思いますでそれ以外にも、この Pandas の関数を用いてもろもろ処理することができて、まあ、例えば先ほどこう時間別にどれぐらい読まれてるかっていう分析をした表っていうのをお見せしたかなと思うんですが、これも Pandas の関数を用いていろいろやることができて、例えばタイムスタンプっていう列ですね、を、えー、タイムスタンプ型に変換をしてあげると、いろいろデータから時間を取ってくるだったりとか。 えミニッツの部分、分の部分を取ってくるみたいなことも書くことができます。でこういうふうな処理をすると、アクセスログの中で、えー、クエリしてあげる、この Hour っていう時刻の部分が、えー、12のアクセスログだけを取ってきてあげて、その上でアクセスの ID のアーティクル ID というものをカウントするみたいな処理も書くことができます。でそれ以外に、まあ、この12とか11とか、 いろいろな時刻をまとめて処理することってできないのっていうと、当然できて、まあ、グループバイという形で、記事 ID と時刻っていう2つの軸の観点でまとめて集計するみたいなことも当然可能になっています。はい。で、先ほど申し上げたこのユーザー単位での集計っていうところですね。まあ、こちらも当然いろいろやることができて、ユーザー ID もこういう二軸で集計をすると。で N ユニークとカウントってなっているのは、これどういうふうに集計しますかっていうところで、まあ、例えば合計を集計するってこともできますし、こちらの場合、カウントっていうので数え上げる。で、N ユニークっていうのはユニークな数みたいなものですね。例えばユーザー ID7 の人は、10月2日に12のユニークな記事を見てて、合計トランスが13なんだねみたいなところが、すごく、えー、見ることができて、あ、1個はかぶってるんだなみたいなところとか、そういったところを感じ取ることができます。 で続いて、推薦みたいなところです。これもニュース記事の中ではかなり、えー、熱い話題かなと思っていて、まあ、これ、ざっくりとどういうものなのかっていうものを説明をすると、まあ、大枠としては、過去に読んだ記事っていうものと、新しい記事っていうデータに分けますと。で、過去に読んだ記事から、そのユーザーさんの傾向、パターンっていうのを学習してあげて、新しい記事が来た時に、その近い記事をお勧めしてあげるというのが、まあ、ざっくりとやってる記事推薦の枠組みになっています。 で、まあ、大体ですけど、まあ、例えば私の場合はスポーツ系の記事を多く読むようなとか、また最近だとその政治系の記事とかも読むようになったなっていうところで、まあ、いくつかこの読んだ記事っていうのはパターンがありますよねとで、そういう記事っていうところに近い記事が新しくやってきたらお勧めしてあげようっていうような仕組みになっていて、こちらを こ, うここの線とか、例えばこれはあくまで例ですけど、この線より上だったらお勧めしようとか、下だったらお勧めするのやめようみたいな形のことをやっていますと。 でこれも一応データを処理する方法みたいなところの頭だけちょっといろいろやってるんですがまずデータを分けるっていうところもパンダスを使ってもろもろ書くことができます、まあ、このような形で10月7日までの記事っていうのを取ってくるとか、えー、10月7日以降の記事を取ってくるみたいな形で学習用と評価用っていう形に分けてあげるで先ほど言った通りこの過去に読んだ記事っていうものをパターンとして羅列するっていうこともできて、えー、このように ユーザーーザ ID ID 単位でで記事、ID、のリストをを取取っってててきてくださいっていとう形でやってあげると色々データを取るデタことができますでここから先の処理みたいなところはもしご興味ある方はいろいろお話ができればなと思うんですが発表の中では少し割愛をさせていただきましてこのような記事 ID っていうものの実は中身として本文情報とか画像があったりしてどういう記事をよく読んでるんだみたいなところを自然言語処理の技法とかを活用しながら 少しこの記事 ID っていうよりもさらに細かい単位に落としてあげてこのパターンが来たときにどういうふうに読んでいる記事が来てど ん, などんな記事を読んでいるから次来た記事を読むだろう読まないだろうみたいなところを当ててあげるっていうような取り組みが機械学習ではよくやられています。もしこの辺ご興味あれば過去に私が記事 ID ではないんですけどこういう同様の取り組みっていうのをやったことがあるので GitHub のリンクとかをご参照いただけるといいのかなと思います。 はい、このような形でニューラルネットワークというものを駆使したりする場合もあったりしますという具合です。はい、で最後にさまざまな応用例という形でいろいろ見ていきたいなと思いますで。ここで登場するのが機械学習コンペティションというものになります。さまざ、あ、まアクセスログの解析の事例というのは各社やられてはいると思うんですけど、まあ、なかなかこう率直にビジネスに関わることが多かったりして、まあ、世に出る機会というのが必ずしも多くなかったりします。まあ、今回もこう Python のカンファレンスという形で発表しているんですが、それ以外に、この機械学習コンペティションという形で、少し広く、我々のような外の会社の人もデータを触れる機会というのが、こういうコンペティションでは開かれていて、その中からアクセスログ解析というものを特に題材としていたものをいくつか紹介したいというところで、この発表の最後の部分になります。1つが、我々が実際に開催をしたこのアクセスログ分析のコンペティション。 で残り2つが私が実際に参加をしたコンペティションという具合になっています。はい、で1つ目がうちの会社でどういうことをやったかというものです。でこちらに関しては、ユーザーの過去のアクセスログを解析することで、年齢、そのユーザーさんがどのぐらいの人なのかということを予測できるんじゃないかという、えー、推察のもとに取り組んだものになっています。でこれはまあ例えば 属性情報を登録してないユーザーさんというのも、当然我々のウェブサイトに訪問してくださる、むしろそちらのユーザーさんの方が多かったりするんですが、そういったユーザーにも過去の動向からだいたいこんぐらいの人なんだなということを当ててあげれば、その人に対してより適した情報というのをお届けできるんじゃないかという仮説でえ実際にやったものになっていますで。ここでもパンダスというものがえかなり頻繁に使われてまして、その人がどういう記事をよく読むのかだったりとか、 あとはどれぐらいの頻度で読む人なのかとか、どれぐらいの速度で読む人なのかみたいな情報が年齢と結びつくという形で特徴的な要素になっていました。そういったような形でいろいろ解析をしたものを機械学習で活用していくということもやっています。でそれ以外に旅行代理店のブッキングドットコム、使ったことあるよという方も多いかなと思うんですけど、そういったものでもアクセスロー解析というものをやってまして、 私が関わった例で言うと、実際の宿泊予約に基づくデータセットからユーザーの次の目的地を当てるみたいなタスクが与えられました。これ何言ってるかというと、例えば日本の中で東京、京都っていうふうに移動している人がいたときに、その次のこの人はどこに移動したでしょうみたいなクイズみたいなものになっています。例えば我々の場合は東京から京都に行ってるんだから、まあ、次は奈良とか。 もしかするとまたまた九州の方に行くのかなみたいな話とか、なんかそういったものがいろいろ予想できると思うんですけど、過去のログがいろいろあるので、実際にどういうふうに移動したパターンが多いのかなみたいなところを分析しながらいろいろやっていくことができるとで。ここではニューラルネットワークっていうものを用いた予測というものが効果的でしたで。実際にコードも公開しているので、もしご興味あればご参照ください。はい。で、続いてですね。 えー、最後に EC サイト、アマゾンのようなものでご想像できるかなと思うんですが、えー、そこのサイトのアクセスログを分析するという事例です。でこの分析っていうものも、アイテムの推薦以外にもいろいろやられていて、まあ、例えば、この EC サイトにカート、えー、皆さんもこう商品をカートに追加するっていうボタンを押した後実際になんか買わないままやめちゃったりとか、まあ、実際に買うこともあるかなと思っていて、この2パターン、どうなるかっていうところを、それまで の, あのログから予測をするみたいなタスク。 こちらにも取り組んだことがありますで。こちらも実際にニューラルネットワークだったりとか、あとそれ以外に機械学習の中でよく使われている購買ブースティングというものを使った予測というものがかなり効果的でしたで。実際にどういうふうにやっていくと効果的だったかというのを考えると、このアクセスログの実際にカートに追加した後に別の商品を何回見たかみたいな特徴をニューラルネットワークとか購買ブースティングに与えてあげると、 実際に予測の性能が上がっていくっていうところ、これ結構人間の直感で考えても、迷ってるんだなみたいなところがわかるかなと思います。そういった人間の考え、ドメイン知識っていうふうに言ったりするんですけど、そういったアイデアを機械学習に与えていく、そこの部分を作ってるのはアクセスログの解析のための Python の Pandas だったりするっていうのが、今の枠組みとしてはあるかなと思います。さまざま例も紹介したんですが、 まあ、日々の業務とかでアクセスログ見ながらとか、あとはこういうコンペティションとかいうのでいろいろ他社のデータとか触っていく中で感じるのは、やっぱりこのアクセスログっていうものがどういう背景で出てきたのかっていうところをちゃんと考える力っていうのが大切かなというふうに思ってます。どういうふうに取得されたデータなんですかっていうところで、アクセスログってただ湧いてくるわけではなくて、何か行動があったときにそこを飛ばすように設計をしている人たちがいますと。 私自身もそこのデータを飛ばすようなところにも関わったりすることもありますし、まあ、あとはそもそも何のために集計するんですかということ、まあ、我々の場合は実際に読者の反応を見て、こういうふうに改善していきたいみたいなところが実際に中の例えば記者さんとか、まあ、必ずしもこのデータサイエンスに詳しくない人とも話をしながら、そこの部分の設計をしていくというところがすごく大切ですし。 あとは予測モデルを作るにしても、どういう情報があると嬉しいのかっていうところはかなり考えなきゃいけませんよねっていうところがあります。でまあ、このドメイン知識っていうものも大切ですし、もちろんこのコードに落とし込む実装力っていうのも大切ですっていうのがここでお伝えしたかったことです。まあ、例えばですけど、先ほど の, あのコンペの例、私も実際に出た例になるんですけど、このアクセスログから実際に 特徴量、有効な特徴量を作るにあたって、すごい試行錯誤をした結果、30時間かかる処理が3分になったっていうような、私自身のすごい反省経験みたいなところがあって、今回ちょっとご紹介をしました。え実際にもしご興味あれば、こういうアクセスログが与えられたときにえ、どういうふうにやれば、アッドトゥーカー と, いうかと商品が追加された後に、別の商品を同一セッション内で何回見たかみたいなところを数えられるかってところをちょっと考えてみてみると、面白いのかなと思います。 そういうふうにやっていくと、えーまあ、実際、1個ずつ取っていくみたいなやり方をするとすごい時間かかるんですが、独自関数をうまく使ったりとかしながらやっていくと、3分ぐらいで終わったりして嬉しかったなっていうような事例がありました。で、残こりのこのこ時間、まあ、わずかになってきてるんですが、えー、本発表で詳細に扱えなかった大事な観点として、まあ、まずそもそもどういうふうにデータを見ていくといいんですかっていうところ。我々の場合、えー、記事が閲覧されるだけではビジネス的にはあまり価値はなくて、 その閲覧されることで、最終的にユーザーさんがえ残ってくれるであったり、まあ、例えば日経電子版の場合は、サブスクリプションの購読型のモデルなので、来月もえ同じく契約をしてくれるっていうようなところだったり、まあ、来月もその来月もどんどん契約してくれるみたいな事業目標を見据えた集計っていうところ、まあ、そういったものの考え方みたいなところを、もしご興味あれば、8番の資料とかが分かりやすいです。 それ以外にも、機械学習の話もできればしたかったんですが、そのあたりご興味ある方は、えー、ぜひ Ask the Speaker とかで聞いてみてください。で最後に、ここがすごく大事なんですが、まあ、ドメイン知識というところにも絡むんですが、まあ、どういった背景でそのアクセスログというものが出てきているのかというところは、えー、すごく考えなきゃいけないところで、まあ、偏ったデータ、偏ったサービスになってくると、その蓄積されるア ク, セアクセスログも偏ったものになっちゃうよというところは、念頭に置きながら。 いろいろ考えなきゃいけないかなと思っております。はい。えー、以上で、えー、発表は終了というところで、えー、質問の方あの、いくつか来ている部分に答えていければなと思いますし、もしあの答えられない部分は、Ask the Speaker の方でお答えしたいと思います。以上です。ありがとうございました。はい。発表ありがとうございました。えー、質問に、えー、ディスコードに質問が上がっているようなので、えー、自分が聞きたい質問に、えー、サムズアップリアクション、グッドマークですね。<笑>グッドマークの方の。 リアクションをつけていただければと思います。はい。これはもう私の方で答えられる部分は時間ユース範囲で答えちゃってよいということですか。ああ、そうですね。はい。そうですね。一つとまず一つ取り上げてもらって、ちょっと時間の調整をしつつやっていただければと思います。<笑>はい、ありがとうございます。それでは柳瀬さんから一番最初にいただいた質問で、あのコンペティションの設計の部分でアクセスログの まあ、加工であったりとか、そういう匿名化みたいなところをやったんでしょうかっていうところなんですが、このあたりは本当にまさに大変なところでした。あのこのコンペの中で使このコンペというか、チュートリアルの中で使っているグノシーさんのデータセットもそうなんですが、うまい具合でまあ PV 数とか、そういう我々の事業に関わりそうな数値をうまい形で引徳するであったりとか、隠したりとか、あとはそのユーザーさん、これを自分のログじゃないみたいなことを特定できちゃうといけないなっていうところで、 うまい具合で、例えばサンプリングを行ったりとか、記事 ID を不可逆な形で匿名化するみたいなところとか、当然、ホームムボーンの方々と私も話をしながら、こういった具合で大丈夫なんですよという処理は行うというところで、まだまだ工夫はしなきゃいけない部分とかはあったりして大変だったんですが、こういった形でコンペティションという形で広く触っていただくと、自分が持ってない観点でデータを見るというようなさまざまな工夫を知ることができて、 まあ、それを新しく業務に取り組む、取り込むっていうこともできたりするので、すごくやってよかったことだなというふうに感じました。そうですね、このあたり、もしいろいろ話せることもあるので、ご興味あれば、後ほどご質問いただければなと思います。はい、ありがとうございます。まだ時間大丈夫ですので、もう一問ほど。はい、そしたら、続いてその下にあります、大輔上松さんからの質問ですね。 質問内容は、まあ、カラム名やタイムスタンプのフォーマットなどのルールが会社の中であるのかっていうところになっているんですが、あのそちらの部分は、えー、もう私が多分入る前ですね、2016年、7年あたりから、えー、かなり整備を進めていたっていうのがありました。えー、こちらですね、データ処理基盤アトラスというところで、えー、例えばですね、特にまあ日系電子版に関して言うと、まあ、かなりこの統一的なルールがあって、まあ、そちらに向けて、 例えばスマートフォンからデータを飛ばすときはこういうふうに飛ばしましょうみたいな形で温度をとっているチームがあっていろいろやっているという形になります。当然まだまだこう例えばちょっとずれてるよねみたいなところはあったりはするんですけどデータカタログっていう形でそのビッグクエリーっていう Google クラウドのサービスの中でそういうデータがどういうふうに入っているのかみたいなところをみんな誰でも閲覧できるような形で公開したりとかさまざま工夫をしながらやっていくっていう状況で ようやく徐々に徐々にデータの利活用が広がっていっているというような状況で、ようやく最近、私のような少しちょっと高度な機械学習とかをやるというところも、会社の中で根付いてきていて、少しずつ事例が出てきているのかなというような状況になっておりますはいいありがとうございましたまだ質問がいっぱい来ているようなのですが、ちょっとお時間になってしまいましたので、石原さんのトークの方を終了させていただきたいと思います。 発表の方ありがとうございましたありがとうございました参加者の方はぜひディスコードで発表者に大きな拍手の方をお願いいたしますまだまだ質問があると思いますけれども質問がある方はまた直接お話をしたい方はですね、えー、ディスコードの方でアスクザスピーカーの当チャンネル当トラックのチャンネルに移動していただければと思います アスクザスピーカーの方の PyCon JP アンダーバー1の方が今回のこのトラックのアスクザスピーカーのチャンネルとなっておりますので移動の方をしていただければと思います。3位ですね、スポンサーによるスペシャルブースの方がまだございます。こちらの方もぜひ訪れてみてください。チケットを購入した上 で, です、ね、参加していただいている皆様スポンサーブースのサンプラリーにもご参加いただけます。 ご応募いただくとです、ね、豪華景品の抽選に参加できるほか参加賞のご用意もしておりますのでぜひご参加ください。